井上真央主演ドラマ、100万回言えばよかった。ネ e トフリックス国内ランク6週連続トップ12。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。17日に放送された女優井上真央、36、主演の TBSK 連続ドラマ、100万回言えばよかった。 金曜午後10時が配信サービスネットフリックソダー国内ランキング3位にランクインし6週連続で国内ランキングトップ10入りを果たしたネットフリックソダー新作ドラマが配信スタートから6週連続でトップ10入りするのは初の快挙だという同作は運命だと思っていた相手を不可解な事件で突然亡くした主人公相場優位井上 と、幽霊になった鳥の直樹、佐藤健、唯一幽霊を認識できる刑事の魚住城、松山健一を中心としたオリジナルファンタジーライブストーリー。テレビ東京系、昨日何食べたや NHK 連続テレビ小説、お帰りもね、で知られる足立直子氏が脚本を務め、同局系ドラマ、俺の家の話、恋する母たち。 恋は続くよどこまでも、などの磯山明プロデューサーが手掛けている。SNS 上などでは、直樹を殺した犯人の考察で盛り上がりを見せ、地上波だけでなく、ネ e トフリックス、v r t ィーバーペラビーオといった配信サービスでも反響を呼んでいる。井上にとって、同局系連ドラでの主演は、花より男子に、以来16年ぶり。